着きました日本一の階段これからですね登りたいと思います3333段ということで登れっかなでもで、ね、頑張 る, 頑張るこちらですね結構急な勾配ですね結構急な勾配ですね 昨日雨降ったんでね、足元ちょっと濡れてるかなまあ滑らないようにぼちぼち登っていきたいと思いますおはようございます、はい、あ、おはようございますどちらから来られたんですかえっ、ー、と、熊本市から来ました熊本市からはいこの階段を登るためにですはい、そうです今日はもう全部登るつもりで行かれるんですかえ行、ーえー、けるとこまで行こうと思います行けるとこまではいおはようございますありがとうございますいや、もうきついきつくなってきた 何だ今ちょっいいいでななた結構しんんどここれれ、えー、到着<笑>もう段らい行ったんじゃないですかこれ<笑>まだ。まだ めっちゃすごいやん、これ、うん。この急さ。<笑>これやね。え。三百段。え、まだ三百段。<笑>ちょ。 今何段ですか52だ嘘だろこちら三里町にあるえー、日本一の 階段、まあ、なんといってもですね急勾配結構急だよね急っすねカーッとってはいでなんかその登っていくちうちに自分を試されるっていうかいうなんかもう自分との戦いになっちゃうんだよね途中からすごい一歩一歩なんか最初はねなめてたよねはいなめてました全然登れるかなと思ったんだけど<笑>途中からもうすごい桃田に もう中盤戦うーん50段登ったあたりぐらいからな本当に自分との戦いになっちゃってそこからもう自分との葛藤だよねなんかすごい YOSHIKI の気持ちが分かった気がする<笑><笑><笑>こんにちはこんにちはあの美里町に住まれて、はあ、もう何年ぐらいうーん35年35年っすか お話を伺っっってててやぱり階段はは名名名物物物だそうです、ね、そううででででですすすねね、はい、ああのー、のの、はい、ちちななみにに今今日日登登らららられたんですあ登りましたんんんんまであまししどどくいい隣ゃる方はさ初初めては初めて、はい、あ全然関係ない。 そう、そうですね、ちょっとなんか撮影されてたんで。ああ、なるほど、なるほど、な今日階段登られに来られたんです。今日登りました、はい。<笑>何段まで行かれました。百、ね、段。<笑><笑>はい、百段、百段。百段でも、ちょっと。そうですね、こう、久々久々来たんですよ。百、はい、段登ったんですよ。と、ちょっと途中で、はい、ちょっと娘のことを考えて。<笑>今日は娘の誕生日なんですよ。ああ、娘さんの誕生日。誕生日。はい。なんで、これ以上登ったら。 ちょっと誕生日会がやばいなと思って。え途中でも。そうです百段登って。帰還してこられた百段登って大丈夫。百段登って大丈夫。丈夫はい、でも銀、銀星はやっぱあれですよね。うん、マジ銀座の。ええ。ああ。えすげえ。あもちろん。か<笑>ばってるおじさんです。これ頑張ります。今から三千三百三十三段。はい。頑張ります。段取り持って。頑張ります、ね。お<笑> じゃあ、止まります。ありがとうございます。元気出ました。